ねあの元気いっぱいで踊ってくれておりますそれではよろしくお願いしますえっ、ー、とですね曲名は大江戸大東京運動でよろしいですかはいじゃあ大江戸東京運動よろしくお願いします ありがとうございました。